手作りパーツを組み合わせてお正月フラワーアレンジメントを作りました一度形よく刺したら葉ボタンを抜いて松や菊、千両などの根元にたっぷりとボンドをつけます葉ボタンにもボンドをつけて根元を隠しますお花紙の竹の葉は裏にボンドをつけてイグサのフラワーベースに貼ります下から見ると こんなな感じになります。後ろから見るとこんな感じだったのでボンドをつけて壁面飾り用の歯ボタンで隠しましたそれぞれのパーツの作り方は終了画面か説明欄の URL からご覧ください。